<笑>はい、<笑>今日はミッツ・カールトンに飾る、えー、クロスさんのところの、えー、本性を、えー、イカを預かりに来ましたう<笑>ちょっとフェンさんの i イエスで<笑> 2大体制でお借りしてでえっ、ー、と。<笑><笑><笑> ちゃうですかますあっちにどれぐらい入るか見て。 実況していただいていいですか。<笑>皆さん宿泊しながら盆栽縛ってますま。リッツさんに展示っていうことでいいですか。そうですね。今回展示をして一週間で、えー、全部入れ替え。入れ替え。点ぐらいを盆栽を展示して入れ替えてまた十点。入れ替えて十点はは。毎週変わる。そうです。三週間で な, なので三回違う雰囲気が楽しめだと思います。アフタヌーンティーも。 普通のお客さんも行けるんですか。普通のお客さんも行けますし、多分まあ展示だけ見たいっていう方でも。大丈夫かなと思います。<笑>ちょっとプロにこっちはっ。ね、<笑>あんまり触れるのも怖い。怖いですね。<笑>相当価値のある、ね。そうですね。<笑>そうで滑らない。もっと欲しいよ。そ う,、ね、う, も, う, も, うもうちょっと、もうちょっと回っ、まあ、三万円。はい。間に合う。はい。ギリじゃない。ギリじゃない。 はい。 中島さん変わりますせーの<笑>ちょっとか な, かない<笑>ちょっとかんない。 ここれれれれが折折なないことを言いますいいとすや、折れないよ、よ<笑>、うん、イナスぶつかるよ<笑>凍結しちゃっ て, <笑>ちょっとっていおお<笑> ゃっちください一です、ね、一いいてださたる、ね、んでるの はいはいはい。 シいちょっと下げないと そので、は い,、はいそれ い, いはい、ちょっと待ってください。うんはいはい<笑> どっちかひねればですかね。はい<笑><ど> あ入った入のが入った。 そこいやここよりり、うん、完了一緒第1 弾, 第1弾他どじゃあ向こうから歩いて。<笑> そこは開くけど入れないよ。入れない。そこは入れない。ダン<笑>ボールどうしたんだ。<笑><笑>もうちょっといかな、ね、い。もうちょっと。いっ張る。引っ張る。一個台で当たっちゃってる。ちょっとあげるよ。 ああ、乗ってると思いますけギリギリ乗ってるね。<笑> も、はい、もううちょい、もうはい、はっ取りどころ下ろしますいやいや、うん<笑> ただ<笑>あっちょっと当たっちゃって。 おちょっと、okay. 入、<suffering> 大きいね、okay. んねんはい。<ッ> <minerals> <ッ> <money> れ大丈夫ううん、こてて、うん、てる人るる車がダメなんですよ、ね、車がダメな足上くっっね、うんうんうん、柱ででちゃうんですよそ か, <笑> か, かあこう石が上がっちゃうんだよね、霜柱で。<笑> <笑><笑>っ大いうっあ足元。足元 枝と枝を組んじゃったそがったあ、それなっそれれいうる、OK OK、すごいね今今入れたのがここロロロビビビー脇ロロビーーはちピラカンあと今どんな状況ですか それが積み込みで、は, はい。頑張りましょう、はい。<笑> そうそうそうちょっと、40年。40年40年かければ、ね。上大丈夫ですか 怖いよな。ええー、朝五 時, 時, 時半です、はい。そんな時間に<笑>これから搬入？搬入六時から六時出発する予定なんで。す六本木へ行きます。じゃあ急いでます。<笑><笑> 月予定より1時間早い<笑><笑>越したことはないですかそうですよ大事ですからね暇つぶしをしてトイレ探して 気持ちいい い, いはい。はいはい っいいい、いいいです、たたたは抜抜よ、よ抜い体を動かしし、はい、さ一一回、回、はい、そ, れかーそしたら上行きまししょううかこれ、掃除しなきゃいい後ろねれどうですか<笑>行き過ぎな<笑><笑> じゃ あ, あれが邪魔なんですよ裏の。逆に右について。こっの右に寄ってるの、ね。で じゃ先しょうかうはい、はい、いい、ありますよ。 手前から気をつけてもうちょい。 食い事をちょっとしう、まあ、ま, まず、上を直しましょう。 というわわけで、<笑>終わりました。こういう機会ってあるかないか分からない、いやこあるか分からないイベントではあるので、えー、こういう機会にぜひ、リツカルトン東京ミッドタウンにお越しいただいて、ぜひ盆栽、大宮の盆栽を、名品たちを見ていただきたいなと思います。週替わりで変わる、はい、はい、1週間ごとにっ開演、えー、しますので。 六日から一月二十六までですね、ってことですね。はい、はいお。お待ちしております、はい。ありがとうございました。